ななあなあ、今週締め切りの種類がまだ出ていないんやけどあちゃんと9授に出しますはいを出してなあはいすみません